演舞開演。どうも。私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい。というわけで本日は。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあファミリーマートのハンバーガーにアンビニのスイートポテトのステーキを食べたいと思いますって言うけどこの見た目ってどう見てもなんか前にもなんかそういうがあるんなお肉のやつが出てるじゃないですか。これ 確かにあんごのもの香りはしてきましたね。では、んこんな風になってて、中は断面はこんな感じですね。では、いただきます。 確かにしっとりしているサツマイモも甘さもその中に広がってきて美味しかったですがこの食感というやっぱりあの商品を思い浮かべさせてもらいますねちょっと大丈夫なのかなこれあの商品にサツマイモを混ぜたような味といえば分かりやすいでしょうサツマイモやあの商品が好きな方にはおすすめできるのでこちらも点数とさせていただきますご視聴ありがとうございますコメントしていただけると嬉しいです塩部中央